こんにちは岐阜大学の小山です今回は地震ハザードマップを使って対策を考える手法について解説します地震災害において命を守る効率的な対策は風水害や雨による土砂災害とは少し異なります風水害や雨による土砂災害における最も効果的な対策は早めの避難でしたしかし 地震災害は突然発生しますので気象災害のようにタイムラインを用いた避難を行うことができません地震災害の場合の最も効果的な対策は耐震性の向上です建物の耐震性だけではなく家具や落下物、ガラスの飛散防止地域コミュニティ内の関係づくりと共同などの事前対策を行うことで被害を防ぐことができます このように地震災害によるひな、えー、地震災害による被害は、事前対策がどこまでできているかによって決まってきます。ハザードマップの活用方法も事前に必要な対策の準備をするために活用するということになってくると思います。まずは地震ハザードマップを使って地域の危険箇所、資源を考えてみましょう。これは一人でやるよりも。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 震度、液状化危険地域、揺れやすさなどを書き込みます塗る色はハザードマップに合わせるといいでしょう全部塗るのは大変なので広い車線で構いません次に地震でも土砂災害が発生しますので土砂災害ハザードマップから土砂災害危険地域を書き込みます土砂災害警戒地域土砂災害特別警戒地域の色は ハザードマップに合わせるといいでしょうただし土砂災害と地震ハザードマップで色が被る場合にはそれぞれ色を変えましょうこれでベースになるハザードマップができました次に危険箇所や支援が必要な人や施設について書き加えていきます地図上に古い建物があるところ木造建物が密集しているところ 危ないブロック塀があるところ、狭い道、古い橋など、地震が起きたら危険なところ、支援が必要な人や施設などを書き込みます。いきなりだと、どこに何があったのか思い出せなかったりすることもあると思いますので、事前に街歩きを行って、危険箇所を確認するのも良いと思います。確認した危険箇所には、ポストイットに書いて、その場所に貼ったり、 項目ごととにマークを決めて書き込んでもいいと思い思ますこのあと資源についても書き込みますが危険箇所を赤色の系統で資源を青色の系統にすると分かりやすいかもしれません次に資源について書き込みます地図上に避難所避難場所あ地震時の避難場所ですねを書き込みますさらに安全な場所 使ええそそううななももの、協力してもらえそうな施設、事業所などについても書き出しましょう例えば耐震構造の建物広場取水できるところ病院資機材倉庫専門職の OB OG など何らかの支援ができる事業所や人などがありうるかと思います危険箇所と同様いきなりだとどこに何があったのか思い出せなかったりすることもあると思いますので 事前にに歩きをを行って資源ななりそうなものを確認すするのも良いいと思います確認した資源はポストイットなどに書いてその場所に貼ったり項目ごとにマークを決めて書き込んでもいいと思います先ほど説明したように危険箇所を赤系統資源を青系統にすると危険箇所と資源が一目で分かりますので図として分かりやすいかもしれませんまた 自分の地域にはなく他地域にしかないものについてはどんな施設が近隣のどの地域にあるかを別途書き出しておきましょうマップができたらまずはみんなで地域の状況すなわちハザード危険箇所資源を共有しましょうできたマップは地域の課題に応じていろんな使い方があると思います例えば家庭内での発災時の集合場所の検討や 学校地域での通学路の安全性の確認と対策の検討などがあるでしょう通学路の安全性については現在の通学路で非常に危険な箇所がある場合に通学路の変更か地域と共同しての対策を実施するということもありうるでしょうし危険なブロック塀を生きがきにしていく活動などもありうるかもしれません市町村によっては 垣設置補助制度などを設定しているところもありますのでこのような制度の促 進, を促進と活用を進めるのも一つの案でしょうまた地域での危険箇所を踏まえた資源の配置の偏りの見直しという活用方法もあるでしょうこれは設置がない地域に設置するなど設置場所の偏りの改善だけではなく 地域内の事業所、人との新たな協力関係の構築なども含まれると思います。そして、地域や事業所での発災時の安否確認計画と役割分担などの検討などもにも使えるでしょう。ごく近隣でグループを組んで安否確認をしたり、地域性を考慮したグループ分けを検討したり、近隣でまず集まる集合場所などを検討するといった使い方もあるでしょう。 さらには地域や事業所での関係者、機関との連携、福祉などの分野のとの連携による、要支援者の支援計画の作成などにも使えると思います。近くにいる人は誰か、使える施設はどこか、連携できる事業所はといったことをマップで確認しながら検討できると思います。 皆さんもご自身の地域で検討を進めてみてください。検討できる内容も他にもいろいろあると思います。今回は以上です。今回は地震ハザードマップに地域の危険度や資源を書き加えることで、地域の地震対策の現状について知り、必要な対策を考えるための基本的な考え方を説明しました。 次週からは過去の災害に学ぶ風水害土砂災害について学びます。